皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月16日、第4回大富豪決定戦、竜王杯、お疲れ様でした。今回は頑張れる気力と時間が足りていませんでしたので、こういう結果に終わりました。ルール的に逆転が難しい感じでしたので、第1ゲームで大富豪になれるかどうかで決まる戦いが多かったのではないでしょうか。 1000位ランクインのボーダーも、1000回に比べてだいぶ下がっていますね。やはり今回のこの運ゲー満載なルールにみんな苦しめられたというか、全体的に運ゲーをねじ伏せるだけのゲーム数が足りなかった印象を受けます。ランクインされた方、おめでとうございます。お庭にトロフィー的なやつを飾っている方がいましたら、見に行きますので教えてください。今日でインフェルノフィーバーも終わりです。最終日は、みんな大好き羅雪王ガラシュナさんでした。 昨日の動画の終わり方だと遊び人でバラシュナに乗り込むフラグを立ててましたが、さすがに無理です。普通にやってもこんなに大変な相手なのに、さすがにまだ遊び人で遊ぶだけの余裕はありません。未だに破滅のテンペストに対応できないのも困りものです。適切な距離感ってやつがよくわかっていないのでした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。